はい、えー。じゃあね、N4 の練習問題23番ですね。はい。えー、1番、美味しいと聞いて行ってみましたが、それほどでもなかったですよ。ね。はい。えーね、美味しいと聞きました。あの店美味しいよ。それで行ってみました。でも、うん、そう、美味しいかな。まあ、美味しくないかも、まあ、 ね、その、美味しいというレベルじゃないということですね。美味しいというほどでもない。ね、それほどでもない。ね、何々、ね、えー、ほどでも、ほど、何々、あら、すいません。えっ、ー、と、ね、何々、ほど、何々、ないですよね。うん。えー、何々ぐらい、何々じゃない。 例えば、ね、えー、今日は暑いけど、昨日ほど暑くないです。ね。えー、例えば、昨日と同じぐらいは暑くない。ね、今日も暑いです。暑いんですよ。うん。でも、昨日と同じぐらいは暑くない。ね。何々ほどない。こんな時に使います。はい。はい、じゃあ次行きましょう。2番、ね。えー、風邪を、うん、引かないように気をつけましょう。ですね。はい。 えー、ね、冬は、ね、今は、ね、えー、まあまあ、日本とかはね、今は暖かいですけどね、えー、冬は、ね、風邪をひかないように、ね、なになに、ないようにです ね, ね、しないように、ね、まあ、ようには、ちょっとためにとちょっと似ていますけど、ね、ために、うん。何か、なること、ね、自然になることは、ね、ように、 例えば、ね、え、忘れないようにメモをしてください。ね、そんな、言いますよね。忘れないように、ね、メモをしました。でもいいですよ。ね、忘れてしまいますよね。メモをしないと。ね、だから忘れないように、ね、で風邪をひかないように、ね、風邪を、ね、え、ひくのが、そうならないようにということですね。はい<笑>。はい、え、じゃあ、 3番ね、えー、私が、えー、はい、生まれた、ね、生まれたところは大阪です。はい、ね、えー、大阪で生まれました、ね、で、えー、今私が話していますから、当然、生まれたのは前ですよね。前に生まれました。だから、ね、他を使いますね。他形ですね。生まれた、ね。私が生まれるところは大阪です。ああ、これは、 今から生まれますかね。そんな話はありませんよね。だから、SF の話になりますからね。はい。生まれたですね。はい。4番。はい。えー、何ですかえー、朝ごはん食べましたかもう、食べました。はい。2番ですね。はい。えっ、ー、と、まあ、これはね、えー、普通ですね。えー、食べましたかはい、食べました。勉強しましたかはい、しました。うん、で、えっ、ー、と、 もしね、えー、食べましたかって、いいえ、まだ、もしこうなったときは、まだ食べていませんになりますよね。うん、そうですよね、えー。あ、消えちゃった。うん、そうね、えー。そうなりますけど、これは、はい、もう、なので、ね、食べましたになります。はい。はい、5番。はい、えー、ちょっと迷いましたが、彼と、 付き合うことにしました。ね。どうしようかな。うん。彼と恋人になろうかな。うん。ね。どうしようかな。やめようかな。ね。迷いましたね。ねでも、えー、よく考えた後で、ね。彼と、うん。付き合うことにしました。はい。えー、ね。何々ことにする。ね。決める。こうですね。決める。ね。えー 例えばこれはね、何か注文するときとかも、はい、えー、私は、ね、レ、えー、ストランとかでね、はい、私は、えー、あカフェで、うん、コーヒーにします、ね。コーヒーに決めますってことですよね。で、ここは、付き合うがね、ね、えー、動詞ですね。動詞ですから、ね、動詞プラスこと。ね、これつき、きますね、こ付き合うことにする。付き合うことに、 え、決めました。ということですね。え、だから3番になります。はい。えー、じゃあ今日はここまでです。はい。じゃあ皆さんお疲れ様でした。